ヘイバーデ d y ほら手の鳴る方に、となるってもう事故通り、乗り越えて飛び乗った一二三のビートで飛び立つ飛行機、プレイヤーで撮れるタ イ, タイミング、映画みたいなワンシーン、太陽のど真ん中、ふわりなんだか、雲とワンダーランキキみたいだ、退屈に打つ勇気、誰かが立ててる危機、耳ばかり気にしている日々人気、 待て待てないのは汗さのせいでやっかんかんに切った空にはキンキンなロックがいいなやりたいことだけやるそんな一日もいいじゃん真面目はちょっと置いといてペンがしまったらおいえおいえおえおい随時お日焼けの後でしっかこの日を飾るこの3歳なんだ常識なんて今だけ エンライ yeah, ママータクソなじみの勘はいいいすぃちまだけでかんないきくのストーリアー波に乗ればまた踊りだすぅ忘れろんで誰が偉いとかなんて今はみんな忘れているこの時間がフィールドブー高円まで泳ぐ逃けた肌と抜けない手口の髪の毛に悪いシャワーそうか Z は ただ今なんてないさ別に大したことじゃないさあれでもまあいっか知ったその辺で知ったちょっとを歌たねそれもいい夢ぼやける光へ はちょっ「ほえほえほえほえほえほえほえ」「最高の日は飾るこの三尺」サンシャイン「常識なんて今だけはバイバ イ, バ イ, バイお疲れでも元気でも乾杯」バイバイ「慣れないように遊んじゃえない言葉もワイワイ わかんない1匹今だけつかないひと夏のストーリー波に乗ればまた踊れない